にいるかいるかいないか調べに行ったんですドローン持ってきました思い出としてこれこれ残りましたそれは船の上からドローンを上げたらけど指は怪我したんです<笑><笑>ドローンを掴もうとしたら船の船の上でやっぱり船を動いてるので掴んだ時にグイってプロペラに指が入りましたまあいい思い出だこれは一つの思い出 もう一つの思い出は二人の話です二人と船について話しててなんとわからないところばっかりはいコーヒーみんなさんのコーヒーありがとうございますすごい<笑>いただきますそしてイルカはイルカがいないけどまた探しに行く見つけてやるああ日が綺麗だねなので今日はもう一回行きます 今日こそイルカと会ううでしょう今日こそ、イルカを見ることができるでしょう行ってみましょうおもう少しで着く。 い る, いるかいるかいるかいるかいないかどっちかだねえな、ー、にこれ<笑><笑>太もも聞きますね結構えっ<笑><笑>ドアがある百三十人おめでとうも<笑>うわちょっと ね、ここから動かないの。いや、動かない、動かないですあ。あ、これ持たないといけない、この棒、うん。この、この棒。はい。あ、なるほど。いやー、綺麗。どこら辺にある、いるか。<笑>お、箱だも見える。で、ここ下に見えるのは、自分のビビてる足だね。違う、下、下見ないの。<笑>いや、下見ないんです。怖い。 が出発する行こう行こうって私が一番最後じゃないあフラフラフラフラしてるフラフラしてるおはとうございます<笑> 好、oh、嘞、yeah. <音楽> い, た い, た い, た<笑>いる<笑><笑><つ> <Dance> いたたたたたたたたいいい<笑>おるる蚊すげえ<笑><笑><笑><笑> Kansan! Kansan! Çok daha çok güzel! Ya, sonra bir elbette çıkacak. Kirayi, sen de ne? Kirayi, sen de ne? Kirayi, sen de ne? Kirayi, sen de ne? Bakın, bak! Kirayi, sen de ne? Kirayi, sen de ne? うわっ飛んだ犬飼見た か、見に行きます何何何何何か、か、ももももなないいいいんでしょ、ここにだよよよよ行きますせーすすせのよっ<笑><ォー><笑>ォーねねるる いるい る, かある い, い, いるいる <笑>ちょっと怖いね。どうだった<笑> の上の撮影はどうですか難しい<笑>足足来てやりますね<笑>難しい撮影ってどうしたんですか<笑>キルカ言いましたか で前半いましたねありましたいや、あんなにいると思ってなかったんでああ、よかったですよかった<笑>よかったーこれ一人で動いてるけどほらえ 上にいる方が、船の上にいる方が操縦してるんだ見たあの手の中に持ってるリモコンで船の操縦してますかっこいいふぅよしドローン飛ばそう戻ってきてね必ず戻ってきてね 石がいて鳥が上から見て鳥に行こうとしてそしてイルカも食べに来るほらほらこの下にイルカが食べに来るイルカいるあんまりイルカいるよいっぱいいるよ 一緒に行こうね、次イルカいっぱいいるよ<笑>さっきあのリモコン使ってましたよねこ れ, リモこれと同じでしょリモコンあれ、今気づいたけどこの Nature Boys に書いてることと船に書いてることと一緒ですよね Nature Boys ですか Nature Boys 今日はありがとうございました6箇所のネ a チャ r e Boys そうですか<笑><笑> ありがとうございましたいい、ね、楽しいね<笑>実はこのこの方は何年もかけてイルカを探してるんですよ、Good. 聞きたいことがあったらぜひ聞いてみてください聞いてね青森<笑><笑>にイルカがいるー<笑><笑>高崎 の, のラーメン ああ、ホタテラーメンを食べながら、マイカルジャクソンを聞く<笑>い。いただきます。いただきます。うまっうん、わかめの味がするもん。いや、ホタテ、ホタテがいい。うん、もっ。 よしもう十分、ゆるかも見たしまあ、今日は以上。